もうまた監督映り込んでんじゃんこれもうでも大丈夫消しゴムマジックで消してやるのさ見ててねツールで囲んでほらすぐ消せた残念でした消しゴムマジックは失敗私の名前はふわちゃんです Google ピクセルを使ってます